住みます芸人と言いながら実は今盛岡に一時帰国しておりますでどうやってお家に最新不動産情報をお伝えするのという疑問のあなたそうです最新の真の真の最新の不動産物件紹介の仕方があるんですそれが Zoom での案内 僕は盛岡にいながら、ホーチミンの NR セットの杉本さんに紹介してもらうことができるんです、そうですよね、Zoom の杉本さーんはい、ああ、今私、ホーチミンの日光最後にやってきております、あこうやってね、Zoom でつないで、家を見に行くことができるという、その通りです、便利になりました、遠隔で不動産投資もできるし、借りるのも決めることもできるじゃないですか。はい、おっしゃる通りです 今日紹介していただくところはどこでしょうかおうちみ1区の復興サイゴンホテル、はい、サービスアパートメントの部屋をご紹介しますなるほどサービスアパートメントもあるんですねホテルとして運営されているお部屋もある一方で、はい、サービスアパートメント当時契約で契約が可能なお部屋もございます今回紹介するお部屋はどういったお部屋でしょうか1年契約が可能なお部屋でしてワンベッドルームからスリーベッドルームまでございますかなり豊富に 揃えてるわけですね、はい、このホテル日光最後にどういった場所にエリア的にどんな場所でしょうかホーチミンの、はい、区でいうと1区になるんですが中心地 の, そのレタントンだったりとか、はい、っていうエリアからはちょっと離れまして西側の方になりますタクシーだと何分ぐらいとか分かりますタクシーだと10分から15分ほどですなるほど分かりましたもう僕はね、はい、あのイベントとかでもホテル日光最後に行かせていただいておりますがかなりのクオリティの高いねホテルなのでもうすごいですからね、はい いや、楽しみです、はい。行ってみましょう。よろしくお願いします。外観でございます。うお高級ホテルですね。5つ星ですからね。その通りですご裁判さんはね。はい、この近くにもまカフェもありますスーパーもありますしね、はいはい。隣接してる施設がありますもんね。そうですね。隣接してショッピングモールがございまして、うんうん、えっと、コンビニでは GS25 が入っています。すげえ。 マジですげえ天井がものすごい広いです。広いっすよ、もう。だって、これを家として使うことができるって、はい、ラグジュアリーな感じしますね。はい こちらラウンジになってます今ちょっとコロナの影響でですね、えー、と営業をストップさせていますけれども、うんえー、と以前私ここに実は宿泊したことがありまして、はい、ここでお酒とご飯を食べさせてもらいましたけれども非常におしゃれでした<笑>おしゃれでねいいですよね、はい、雰囲気が、はい、運営側の方にも、はいえー、日本人が、えー、常駐しておりますえーじゃあもう安心安全ですねお部屋に入りまして ああ広い。八十二平米のワンベッドルームです、はい。ちょっと待って、僕今の時点で家賃当てたらただで借りれるのコーナーにワクワクしてるんですよ今。玄<笑>関、えー、入って左側かキッチンです。はい、なるほど、ワ、は、ン、い、ベッドルームのまあキッチンで広いですね。はい、おなじみ電子レンジやオーブン、コンロ。 えー、換気扇ですね、うん、うわでかー換扇が<笑>しっかりしてるいやこれねリビングと繋がってたりすると結構ね吸い込んでくれなかったりするからやっぱしっかりしてるね、はい、換気扇欲しいですもんね非常になんですかねそうそう見た目もかっこいいですねうんいやなんか おしゃれな感じですね。サービスアパートメントですので、はい、調理器具なんかもすでに用意されています。こちらに見えるのが包丁ですね。はい、種類の豊富な包丁が。<笑>確かに、これマジで料理人張りの多さですね。で、シンクも広いですね。シンクですね。はい、はい、広いです。これ収納とかどんな感じなんですか まず冷蔵庫側です。えー、グラスやお皿というものがすでにご用意されています。結構めちゃくちゃ多いグラスカップが。<笑>他のね、友達とかが来ても、それもケアしますよみたいな。皿とかもじゃあ結構揃ってる感じですか奥側で見づらいです。なるほど、なるほど。非常に。あ、すごい、すごい、すごい。奥行きも非常に長いですね。このね、リモート不動産紹介もめっちゃいいっすね。今目線がすごい寄ったもん、皿に。<笑>下側です。 あはいはい鍋もねちゃんとフライパンもありますしコンロ側の収納を開いていす、ね、はいまああもう箸とかスプーンとかもねフォークとかナイフとか揃えるの、はいうん、めんどくさいっていうことが多いので最初からついてると非常に便利です便利ですね高級感出てるうわ出たノーハンドオープントラッシュこれもいいんだよな 生, 生ゴミとかねパッと捨てられるっていう、はい、右側行きましてテトルと炊飯器がございますうはい 本当にねバッグリュック一つで入ってきてすぐに仕事できるああ、はい、もう広いですねリビングがね広いリビングですテーブルもでかくないですかワンベッドルームにしてはテーブル大きいですね<笑>めっちゃでかっ<笑>だってテレビキャビネットテレビがごですテレビキャビネットテレビがございますねテレビキャビネットテレビがございますねテレビ台が非常に幅が広くて荷物なんかも置けるようになってますななるほどなーテーブルもあって ではい、あこれホテルのサービスアパートメントスタイルだから電話がホテルとつながるんですよね。はいはい そうですね。受付につながる電話と、ルームサービス。ルームサービスって、はい、まあ、言ったらご飯とかも注文できたりするんですかそうですね。めっちゃすごーい。コロナ禍の時にね、結構大変だったじゃないですか、ベトナムの方は。で、えー、コロナ期間中は、はい、もちろんその、お店の部分での飲食っていうのはできなかったんですけれども、うんはい、ルームサービスというのは継続していただきました。こういうのもね、安心ですね。こちらが、リビングテーブルと、 そうパパです。なるほど、ちょっとリモートでね。杉本さん測れます。<笑>できるかな。リモートで。と思いますね。ラバー、あの、大きいです。<笑>僕、こっちに寄るんで、はい、ソファー。カメラの左側に寄ってください。そうすることによって、僕と杉本さん並んでる状態になる。なりますか。<笑>なら、なってますよ。並んでる状態になってる。いや、だけど、ほら、もう杉本さんはもう諦めて立ってるよ。<笑>座り心地は非常にいいですね。座り心地いいですか。 はい、最高 最高出ましたわカーテンを開けて外の景色を見てみましょうかあいいですね目の前には建物がないような状態ですねだ、はい、から見渡せるというはいあっち の, 奥, の奥に見えるのは、はい、ビテクスコタワーが目の前に見えます、ね、なるほど、はい、ということは、はいまあ、花火とか上がった時も見れますねこっからだったらねそうですね夜景が普段綺麗だと思いますなるほどさらに奥にはランドマーク81も見えますおおじゃあもう2箇所見えるじゃないですか花火ね<笑>全部見えます、ね、2個から上がるじゃないですか 年末年始とか、はい、あのテト期間か、はい、テトとかねバイクの音がうるさかったりするんじゃないその音はねちょっと捉えられてないんで僕日光ゴンホテルさんご存知の通り大通りに面していますけれども、はい、この大通りからちょっと奥に入りますよねロータリー的な部分もあるし、はい、っていうことですねはいはいはいはいさらに今見ているお部屋はですねその大通りと逆側を向いていますので非常に静かです確かに方角が違うわそうだ窓こちらですね複装ガラスです、はい、出た <笑>洋服じゃないよ逆側だしダブルだしっていう今は本当に中川さんの声しか聞こえないですよ私にいや僕もあの結構音量を杉本さんの大きくしてるんですけど全く聞こえないんでベッドルームに移っていきますうーわっおお広ーそしてテレビもあるーはい ごめんなさいすごい気になったのがいつもだとベッドルームに収納あるんですけど洋服の収納とかってないんですかいいことを聞いてくれましたじゃあちょっと先にそちらをご紹介しましょう次が。えっ、ー、何これ、はい、<笑>広いい収納ススペースがございます。っバスローブとかもいったらこれ洗って替えたりしてる、はい、くれるんですかねあ そうです、ね、前毎月でいくつかハンガーもご用意されてますし傘もご用意されてますこちら右側が金庫になりますね左側こちら、うん、ホテルなんかにあるクリーニングのサービスです衣類のクリーニングサービスですねもちろんご自身でアイロンとアイロンボードを使ってシャツをきれいにすることもできますベッドは キングスか、やっぱ。えー、キングサイズです。リモートでもちょっとわかりました。めちゃくちゃでかいですもんね。ね枕が一つものすごい幅ありますよ。ですね。<笑>エアコンとかってどう見えなかった？エアコンはですね、はい、このように天井にビルトインされているタイプ、うん。なるほど、やっぱり埋め込みだから気づかねえんだ。はい、go。ではバスルームの方に向かいます。バスルーム広、はい。まず目の前に見えているのが。 洗面台です、はい、アメリティ的なものも、こう変えてくれるんですかねえっと、こちらに見えるハンドタオルは、はいえー、交換いただきます。えー、サービスアパートメントのサービスの部分って他に何かありますか水道光熱費、上限はあるんですけれども、はい、込みになってます。はいはい、でおもちろん、あの、入居したら、Wi-Fi というのがすぐに使えるような状態になってます。はい、あとは、メイドさんの、えー、定期清掃。 あとはシーツの交換が入っています。いや、綺麗ですね。トイレも、いや、ウォシュレットあったーはい、電気式ウォシュレット。これだから、僕、聞いたことあるんですよ。日本から出張者を呼ぶときは、はい、もう日光最後に泊まっていただくことが多いと。はい、もう、これはなんでかって言うと全すべてにウォシュレットがついてる。もう、それだけ日本クオリティでサービスを受けることができるという、はい。いや、そこっすね、やっぱね。なかなかこの電気式のウォシュレットは見かけませんので、エアです バスタブです。バスタブもあるという。はい。これがですかシャワースペースです。です浴槽がこれ広いですね。広いっすね。いつものように測れないですけどこれ、いつもよりも広いかもしれないです。<笑>さん入りれないんですもさん、やっぱ優待離脱やっとかないとダメなんじゃないですか<笑>ちょっとやめときましょうか<笑>。<笑><笑>本当に広いですよ。いや、マジで広い。緊張が高い方でも安心して入れると思います。 これちょっと浴槽の方にシャワーのヘッドがないんですか？そうです。シャワーヘッドは、えー、シャワーの方にいや、これもねいいんすよね、えー。僕はこのスタイルが好きです。はい、スタブは以上ですね。はい、なるほど。あれこのこちらに扉なんすか？えー、ちょっと扉開けてみます。はい、おお、洗濯機もあるんだ。その通りです。<笑>サービスでやっていただけるから。自分。 でではやれなないのかなと思ったんですけどサービスで行っていただける洗濯は1日3点というふうに決まっておりますタオルとかの洗濯は、えーはい、メイドさんの方で交換をしてくれますので、うんうん、1日3点だけでも結構足りてしまう方はいらっしゃると思うんですが、はいまあ、必要に応じてご自身で洗濯は行えるようにしてます干す時はどうする感じですか 折りたたみ式の物干し台を使って干していただいても結構ですし乾燥機能もついていますので あ, あまりご自身で干される必要はないかもしれない。確かにこうやってね見えないようにしてもらえるとね、すごいいいですね、はい、で閉めることによって洗濯機の音が聞こえづらくなるというメリットもありますね、うん、確かに共用部の施設のご案内をしますまず左側のジムから行きますもうねめっちゃ広 十分な広さですねははい。はいそうですねはい。ありがとうございます他には何があるんでしょうか、はいはい、ではプールに参りますおうーわーマジ家にやっぱりホテルのこのゴージャスなプールがあるっていうのがやっぱ考えられないんで、はい、異世界に泊まってる 感じになりますね異世界に住もうとしてる、えー、5階なので、はい、あんまり外のクラクションの音とかは聞こえないですねあなるほど今ここ目の前に見えるのが、はいえー、とスーパーですねこちらは有料になりますがあの普段であればお金を支払いすることでご利用がいただきます、はい、マッサージのようなスーパーサービスは、えー、有料なんですが、はい、こちらのお風呂とサウナのスペースというのは、はい、ご入手様無料でご利用いただきますなかなか ホーチミンでは大きなお風呂に疲れるチャンスがございませんのでん。この39度近くある暖かいお風呂に浸かるっていうのは非常に。いやいや。生活豊かにします。癒し終わっ、ね、れたら、ただで借りれるのコーナー。さあ。やってみましょう。備、は、蓄、い。 テレタントンまで10分から15分タクシーでサービスアパートメントで最高級のホテルタイプの相場入ってます当てさせていただきますわ、はい、まあ、多分ですねこのコーナーやったら中川さん当てられてしまうと思うんですが、はい、サービスアパートメントはですね家賃の変動がございますのでその時々で、はいえー、家賃が変わりますので何、はい、ですかね明確にこの金額ですというのはご提示できない状況でございます、えーえー これもじゃあ N アセツさんに問い合わせていただいたらすべてさらけ出しますかつ度今の金額はこちらですよということでチャンジさせていただきますのでなちなみに今はやっぱりそのコロナ禍ちょっと開けたといえど少し下がってるっていうのは大丈夫ですかはい、はい、おっしゃる通りです決めるなら今だとはいいつやるの今でしょう<タッ>日本からこう来られる方とか来るのが決まってる方とかねぜひリモートで選んでいただくのもありだという ことですね、他にもあるんですよねお部屋はねうそうですこちらののお部屋が60平米の1ベッドルームです全室角部屋になっておりましてお部屋の形はちょっと三角形のような形をしていますお部屋の数が8個しかないので1室稼働していることが多いです空いている時が少ないので是非ご希望の方お早めにお問い合わせください今見ているのが2ベッドルーム101平米のお部屋ですお部屋は角部屋になっています リビング、えー、主寝室ともに2面最高で非常に明るいお部屋になっています、えー、主寝室は大きめのベッドが1つサブのベッドルームに、えー、小さめのベッドが2つございますで、マスターのバスルームはバスタブ付きでサブのバスルームはバスタブはなくシャワールームのみとなっていますトイレと洗面台は付いているお部屋になっています今いるのが3ベッドルームの122平米のお部屋です こちらは、えー、主寝室、あとはサブのベッドルームが2つございます1部屋は廊下側を向いてまして窓がないベッドルームになりますバスルームは2つありまして1つはバスタブ付き、1つはバスタブなしのお部屋ですバスタブとトイレがそれぞれ洗面台の場所からガラスで仕切られていますキッチンに食洗機があります なるほど、そういったお部屋もありますので、気になった方はぜひエナセツさんの方に問い合わせしてみてくださいという。もうリモートでねここまでやれるならベトナムに住んでても。 リモートで今日は良くねみたいになる気持ちになる。だから雨降ってるし、リモートで良くねみたいな。それぐらい快適に、こうサクサク、ネットが別に止まることもなく、いろんなところまで寄りで撮ってもらえるし、なので、すごく僕は快適でした。それでは皆さん、気になった方はぜひ、エなせつさんの方に、メールや、えー、電話してみてください。以上、ホーチミン最新、動産情報でした。また次回お会いしましょう。さよなら